チ、は、ャ、い、イムが鳴りましたので今日の「線形大数1」の授業を始めましょうと皆さんのことを見てちょっと感心したんですがチャイムが鳴ったらすーっとです、ね、皆さん の, あの話がリミネードしていってこう止まったのでおおすらしいと思いまして、まあ、これがいつまで続くかというのはあの非常に期待しておりますの で, <笑>、はい、でとまずあの授業を始める前に連絡なんですがあの今日 配りりまましした資料でですすね一部ありますでしょうか、えー、とこれがあの前回の授業の際に配りそびれました こ, のこれだけは知っておきたい数学ビギナーズマニュアルからの一部の抜粋です。で内容はあの例えばそのギリシャ文字とドイツ文字といったあの数学でよく使われる文字ですとかそれから添い字ですとかそれから公、まあ、理や定理や定義とかそういう説明の仕方そのあの。 正確ですね。そういったことの部分を抜き出してあります。ですので、まあ、随時必要なことはこの授業の中でも説明していきたいと思いますけれども、まああの、適宜これを見て皆さんの理解に助けにしていただければというふうに思います。それで、あのまずあの黒板の字の大きさ、このぐらいで書いてみたんですが、後ろの人見えますかだいいた黒板1枚に 4行ぐらいずつ書いていきたいと思いますけれども字が小さくて見えにくいとかそれからまああるいは字が汚かくて見え読めないというようなことがあったら是非遠慮せずに申し出てください。それで教科書の内容に入る前にちょっと数学での議論の進め方っていうのはどのようなものかというのについて説明をしておきたいと思います。 であの先週もちょっと申し上げましたけれどもあの数学の本っていうのは大抵定義とか定理とかってい う, あのこう説明がこう連続してるわけですね定義があって定義があって定理があって定理を証明するっていう風にしていってでそれっていうのがその、まあ、な, んなんでっていうかど う, どういう風うなことをや実際にはやるのかっていうことなんですけれどもの 例えば皆さんですね、そのチェスとか将棋とかオセロといったようなゲームはご存知でしょうかね、ご存知ですよね、多分で、ああいうそのゲームをですね、いろいろ調べるという、そういう分析をすることを考えましょう。でその分析を進める、進め方とですね、こう対応しているとあの見ることができると思います。でですので そうですねえっ、ー、と。 でまあ、こういったゲームの分析にちょっと対応させて、あの数学っていうのはどういう議論をしているのかっていうのを考えてみたいと思います。であの左側にこの数学で行われるこう内容、やることを書いていて、で右側にそのゲームでその行われるあの内容というのをちょっと書いて、あのこう対比しながら書きたいと思います。で えーとまあ、数学っていうのはその言ってみればそのゲームみたいなもの で, で、まあ、ある対象がこう与えられます。例えば皆さんが今まで扱ってきたものとしてはあの数全体ですね。もう少しあの高等な定義をすれば実数全体。そういったものを世界を与えるわけですね。で、えー、とその数に対して例えばあの足し算とか引き算あるいは割り算とか掛け算といった。 そういう、まあ、演算と呼ばれますけれどもそういった計算を定義したりします。でそれで定義して中でその世界で起こっているいろいろな出来事で数がどのような性質を持つかということをいろいろ調べていくわけです。で、えー、とこういったその数学 の, その定義というのは、まあ、あのそのチェスや将棋などのゲームでいえばそのルールを与えているようなものですね。 と見ることとができると思います、えー、こういったそのチスやオセロといったようなこういうボードゲームではそのまずバンという世界が与えられてそれからこう皆さんあの駒が与えられるわけですね一応まああの2人で対戦するゲームを考えますとまあ自分の駒とそれから相手の駒が与えられるとでそれぞれの駒にはどういう動きをするかっていうえと決まりがあってそれから あのゲームを始める時にはどういう順番でどういうコマをセットするというあのルールも与えられてきます。だから数学もあの言ってみればこういうゲームの世界を作ってでそのまあコマの配置ですとか動かし方をこう決めてあ何かを行うというふうに例えることができるでしょう。で、えー、と次にそのじゃあ数学でですねこの定理と呼ばれるものっていうのはその ゲームでは例えばどういうものに相当するかというとそのゲームではある盤面というのがあります例えばそのオセロですとまあこれ 8×8 のこうマス目があってで、えー、と最初の状態ではえっ、ー、と。 こんなふうに、まあ、ちょっと白と黒の位置関係が逆かもしれませんがこんなふうに4つの白と黒の石を置いてから始めますよねでこういう一つ の, その石の置き方っていうのを一つの盤面と呼びますでここから例えば自分があの石を打って相手が石を打っていくごとにこう一手打つごとに こ, うこの石の置き方が変わってきますそれぞれを一つそれぞれを一つの盤面と呼びます ですので石を置くごとにこう盤面がどんどん変わっていくのがまあこういったゲームの特徴です。で、えー、とここでその問題になるのはこのじゃあ例えばある盤面を考えてこのある盤面がえとそのルールの下でその盤面に到達できるかということを考えます。 えー、とある盤面括弧が存在することって書いてますけれども例えばそのそうですねオセロの場合ですとえっとまあ僕もそのコンピューターのオセロと対戦してよく負けるわけなんですがその特に大負けしますとその例えばコンピューターが白で僕が黒 で, でコンピューターが最後白を打ったときに この盤面の六十四個の石が全部白になって、翌四対ゼロで負けるというようなこともこうあるわけですね。で、じゃあじゃあこれこれはどういうことを言ってるかっていうと、実はこのゲームの分析からすれば、そのえっ、ー、とこの与えたルールでですね、その白が六十四個盤あのすべ盤のすべてを埋め尽くしているそういう盤面に到達できるということがこう示されているわけですね。それして そ, それに至るための手順っていうのも存在するということは示されていると、そう見ることができます。 ですので数学も同じようにですねその与えられた定義に従ってそのある性質を考えますそれはまあそこの世界においてやっぱりその世界を知る上で大 事, だった大事だと思われる性質なんですけどもこういう性質が成り立つことを示すその性質をまあ定理というふうに書いてこういるわけですねですのでこの我々はこの数学例えば線形代数の性質を調べていきながら こういう性質が成り立つ、こういう性質が成り立つというのを一つ一つこう定理として書いていく。それはちょうどあのこのゲームにおいて、そのある盤面に到達できるということをまあ示すというものとまあ対応するようなものというふうに考えてほしいと思います。で、えっ、ー、と、こうですね、今度はこっちに行きますね。で、今度は、えー、とその定理の証明なんですけれども。 そうしますとその数学においてその定理がある定理が成り立つというのをあの証明するというのはそのゲームにおいてはそのまあゲームの初期状態ということにしますけれどもえと例えばオセロの場合ですと最初にこの4つの石を置いた状態ですね。初期状態から そのまあ、ある盤面へ到達できることを示す と, というふうにこう対応づけて考えることができると思います。 で、じゃあその、えっ、ー、と、例えばゲームでですね、その、例えばある、あの、状態、例えば初期状態から、え先ほどは、その、例えば白が64個で埋め尽くされたバンへの状態へは、あの到達できると。え少なくとも、僕がコンピューターと対戦して、そういう負け方をしたわけですから、まあそういう到達する手はあるという、存在することは分かるわけですけれども、じゃあ例えばですね、あの、 ちょっと問題を少し変えて、例えばあの、ゲームが終わった、オセロゲームが終わったときに、その右下の隅 の, あの石1個だけが黒で、あと63個が白と、こういう盤面には到達できるでしょうか、えー、ともしかして皆さんの中にそのオセロの達人がいてですね、あのそれができるとすぐに答えられる人はいるかもしれません。でも、あのまあ、そうでない人はなかなか ね、あのこういう盤面に到達できるかどうかっていうのはそれほど当たり前のことではないですよね。ということはあのそれをこう到達できるかどうかを示すことっていうのは、まあ、一種のこう証明と考えることができるわけです。で、えー、とじゃあこういうことをその証明するために例えばゲームの盤面ではそのどういうふうに考えるかっていうと、まあ、あの一つの手としては、えー、とまあこの状態に到達する前の 少し前のステップの状態をまで分かっているとしましょう。だからこれ以前のあるえと状態、到達、それまでに到達できた場面ですね。それまでに。面から まあ、スタートすするわけですねでそれまでに到達できた盤面っていうのはあの数学の面白いところはそのあの第0番目のステップっていうのをこう考えることですねだから初期状態も実はそれまでに到達できた盤面の中にこう数学的な考え方では含まれると言えますですので例えばその初期状態もしくは途中まで分かっている状態からそのあるこのルールに与えられたルールに従って このまあ、手とよく言われますけれども 手, 手のまあ組み合わせを用いてまあこの目標としている状態に到達できるとかできないとかっていうことをこう証明するというのが、まあ、あのゲームでは考えられると思います。で えー、と同じようにその数学のその定理の証明というのはやはり対応づけるとどうするかっていうとそのまあそれまでに到達できた盤面っていうのが数学においてはそのそれまでに示された定理ですね。 まあ、それまでに示された定理と、あとその、ゲームのルールにあたるものというのは数学では定義ですから、これらを用いて、その新しい盤面に到達できること、同じ数学でいうと新しい性質、こういう性質が満たされるということを示すというのが、こう、数学におけるまあ定義の証明と言えるわけです。 でじゃあそのこういうですね通学において定理を証明することによっていかに何をしようとしているのかっていうのが多分一番問題になると思います。でこれは同じように対応づけて考えるとそのゲーム の, そのこういう盤面に到達できるとかこういう盤面が作れるとかそういうことを調べることによって一体何がわかるのかっていう考えることと、まあ、対応づけられると思うんですね。で えー、とゲームの場合は、まあ、これは僕の考えですけれどもこういったいろいろな手を考えることによってその、まあ、どういうことが示されるかというとそのスタートの状態からいろいろな手のこう打ち方っていうのがあって、まあ、その打ち方によってこう白が勝ったりとか黒が勝ったりとか互角になったりとか ゲームとしてはいろいろな性格の方向へ進行するというのは皆さんも分かると思います。ですので、まあ、そういったその手の組み合わせによってそのじゃあこの盤面っていうのがその果たして、えー、と白にとって有利なのかとか黒にとって有利なのだなとかとかそういったそのゲームの各盤面が持つ性質というのを知ることができるのではないかと思います。えー、ですのでゲームの場合ですとその えー、と手の組み合わせによってその分かるその各盤面があごめんなさい、手の組み合わせによって各盤面が持つ性質を知ると。 こういうこと で, す、ね、でゲームにおいてはそういうこの盤面を調べることによってそのゲームの性質ですとかその各盤面におけるその特徴というのをつかむということでこれはいろいろ役に立つと思うんですけど例えばそのゲームを実際にやる人ですね例えば将棋の棋士の人にとってはその自分の戦略を分析したり新たな戦略を考える上で役に立つ覚悟し立つと思いますし。 あとはその最近皆さんニュースで聞いてると思いますがあのコンピューター将棋プログラムと今プロの棋士が対戦してますよねそうするとコンピューターの将棋のプログラムを作る上ではそのじゃあ、えっと、より強い将棋プログラムを作る上ではどういう戦略を取ればよいかとそういうことを検討する上でも役に立つことでしょうでじゃあこれにその対応するものとしてこの数学では結局その定理などを証明することによってそのやはり この数学のこの対象が持つ性質を知ると。というのがまあ一つのその目標になるのではないかと思います。 こ う, まあ、こういう対象が持つ性質を知るってことが何につながるかっていうと、まあ、例えばその、まあ、線形代数ですとこの連立一時方程式をこう皆さん解いてきたっていう話は多分あ解いてきたでしょうっていう話はまあ前回もしましたけれどもこの連立一時方程式を 解, 解いた際にですね例えばその解があの存在するかしないかっていうのはあの一体どういう条件で決まるのかとかですねそれからあの解の個数が あの一個になったり無限個になったりすることもありますよね。それはその与えられた方程式がどういう性質に依存するのかとか、でそのまあその数学的にはそういうところにこう興味があって、でまあもちろんあの実用的なあのその意味もありますけれども、純粋にそのえっとまあ興味の対象として捉える場合も。 あると思います今そういったこの対象が持つ性質を知ることでその こ, れをこれによってその 道, 具の道具としての線形代数の使い方をいろいろ学ぶことができてで、まあ、あの応用としてはこのもっといろいろな用途に線形代数を使うことをこう考えることができるようになるかというふうに思います。えー、ということでとまずその数学ではこのような形このようなこと 形でこう、あの議論を、あの進め、これから進めていきますと、いう話をしました。えっ、ー、と、何かここまでで質問ありますか。うん、大丈夫そうですね。はい、まあ、また後で疑問がわいたら質問してください。で。 えー、とまずですね、この ま, まだも う, も, うもう一個前振りがあるんですけれども、その春学期の内容について簡単にあのざっと内容を説明しておきます。えー、と春学期はあの教科書の第1章から。 第5章まで進む予定ですのでそれぞれのちょっと今多分まだ教科書を持っている人は少ないと思いますのでその章の見出しとその概要をちょっと説明しておきます。えっと第1章が数ベクトルと 行列という章ですけれども、これはまずこれから使う道具の準備です。道具としては主に数ベクトルと 行列ですねでまずここでその、まあ、料理をする前にはこう調理器具をちゃんと包丁の刃も研いでこう研ぎ澄まさなければなりません研 ぎ, 澄まさる研ぎ澄ませるのは皆さん自身ですから、えー、としっかり準備をしましょうで、えー、と第2章 第2章が、えー、と連立一次方程式と行列という章です。でこの第2章では えー、と連立一次方程式の皆さんの解き方をやったと思いますけれどもこれはあの実は行列を使って解くことができます。でそのやり方を中心に習います。 まあ、この特解法 い, いろんな言い方が呼び方がありますけれどもまあよくガウスの消去法などと呼ばれますでその次に 第3章が行列式。それから、第4章が行列式の発展。 この2つの章ではその、えっと、行列式と呼ばれるものについて調べます。でまあ、この行列式と呼ばれるものの、まあ、定義、まず定義ですね、定義を学んで、それから 性質を学んで効能と効能というとなんか薬か温泉みたいですけれども、えっと、実際にこう数学線形代数でいろいろ調べていく中で、まあ、こういうものに使えるといったことも学びます。 最後に第五章。えっと、第五章では。 えっ、ー、と数ベクトル空間と線形写像という章です。でえっ、ー、とまあここではそのまあベクトルの集まりとしてその。定義づけられる数ベクトル空間っていうのがありますけれども。 この数ベクトル空間の基本的な性質を学びますでそれからとこの線形写像というのをがで登場しましてでこの線形写像というのはこの線形台数において最も重要な概念の一つなんですけれどもこの線形写像というのは実は その行列と深く関わりがあります、まあ、あの行列が線形写像を定めるというようなことが言えるんですけれどもこの線形写像とその行列の関係を学びます。ですのでここの段階でその我々がその行列を使っていろんなことをやってるっていうのが実はそのベクトル空間の中でそのどういう操作を行っているのかと。 ということを学んでいきます。えー、というのが大体この春学期 の, あの内容なんですけれどもえと、まあ、あのなるべく丁寧に説明をするようには努めたいと思いますがあの実際にこうすごく説明を始めるとです、ね、やっぱり思いのほか時間がかかるので、あのー、場合によってはその少しこの口頭での説明は飛ばして、えー、とあとは あの講義ノートをあのアップロードしておくので見てくださいというような や, やり方になるかもしれませんが一応あの講義が終わるたびにこの僕がこうやって書いているあの手書き の, あの講義ノートがありますがあのこれをスキャンしたものをあの授業のサポートページに置いておきますので、えーとまあ、適宜参考にしてくださいそれからあ と, あと前回のですね金曜日の授業のビデオも えー、とアップロードしましたの で, でそれもあの授業のサポートページからあの見に行けます、えー、ちなみにアップロード先はあの YouTube で出していますので<笑>あの検索すればあの多分<笑>引っかかりますしあとその YouTube の僕のそこのチャンネルに行けばあの去年の微の積分1のです、ね、講義のビデオも見られるようになっていますはい、えー、ここまで何か質問ありますかはい えー、とそれでは、その第1章ですね、スーベクトと行列にいよいよ入りましょう。 まあ、教科書ですと、1ページですね、皆さんに配った資料の1枚目の右側から始まります。で、まずその最初に 1.1 節とありましてあ、ちなみにこれはセクションを表す記号なんですが、まあ、僕のところではたまに使います。1.1 節が、その 平面ベクトルのスカラーバイと和というところです。で、えっとまあ皆さんベクトルというとですね、そのこういう長 さ, をも長さと向きを持った矢印を思い浮かべる。 思いますであの実際このすぐ後の説では出てくるんですけれども、えー、とまずここの説ではしばらく こ, のこういう幾何的なあの直感を忘れてですねそのこの記号としてそのベクトルとか例えばそういうものをいろんな数学的な対象を定義するっていうのをどのように行うかというのをちょっとあの見てみてください。 で多分初めての人は少し戸惑うかもしれませんしあの 何, 何個も何個も続くとちょっとあのかなり抵抗があるかもしれませんけれどもあのまあしばらくいったらまたその矢印を導入しますので、まあ、それまでちょっとあのこの数学での記号での定義をちょっとやってみましょう。えー、それからあとあのこのベクトル これからその行うベクトルの話の上ではその実数に関する性質をいろいろ使います。例えばあの実数全体の集合とだったら皆さん何んとなく想像できると思うんですけれどもそこに例えば加減乗除の演算が定義されていたりとかそれからまあ等しいっていうこういう2つの数が等しいといったよ比較ができたりとかそれから大小の比較ができたりとかそういったあのことが できるという世界を一応仮定して話を進めますので、まあそのつもりでいてください。一応あの今後そのいろんな定義をする中で、あのここで実数の定義をこのように使いますという説明はあのポイントポイントで示します。えー、さてこの教科書を見てみますと、こういろいろですね、こうあの実数 まず平面ベクトルから始めよう集合のようになっておきて実数の全体を R と記す二つの実数の組みを平面ベクトルというでだらだらだらだと続きますがあのなかなかそのどういうものが何個定義されているかっていうのがあのこのまあ本文もちろん本文は非常によく簡潔に書かれてある文章なんですが どこで何が定義されているかというのは多少見づらい、ょ書の見づらいところがありますので、一応それを一つ一つ定義というふうに書き出します。ので一応それに従って見てください。まず、平面ベクトルから定義しましょう。<音声>えー、っと、ここでこれから先は、この、 R と書いたら、これ、実数全体の集合を指します。えっ、ー、と、特徴はですね、この縦棒をこう2本書いて、太文字っぽく見せている方ですね。えっ、ー、と、こんなふうにあの、ちょっとわかりづらいですか。もう少し こんなふうにこうあの書くことが多いですのであと、まあ、他の数学の先生はこういう書き方をしても驚かないでください。でそこでですね、この実数全体の集合から、えー、と x1 と x2 という、えー、と数を取ってきます、えーと。これはどういう意味かっていうと x1 と x2 はこう r の元であると。集合の話は多分 先週、もしかしたら演習の授業でやったかもしれませんが、x1 と x2 はこ、うこういう書き方したら、x1 と x2 は実数ですと。で、これに対して、この太文字の x ですねこ、これもちょっと特徴的なんですけど、この小文字の x を書いて、まあ、このどっちかにこうピット線を引くことで、太文字の x を表しますが、これを、 この x1 と x2 をこう縦に並べて、括弧でくくったもの、これをあの太文字の x と置きまして、これを平面ベクトルと言います。まず平面ベクトルからですね、定義をします。で、さらに、 えっ、ー、と、ごめんなさい、えー、しよいしょ。えっ、ー、と、x1 と x2 をこのベクトル、太文字の x の成分と言います。いいですか。はい、じゃあ上に上げます。 で、えっ、ー、と、もう一つ。えっと、平面ベクトル全体か。えっと、ますべての平面ベクトルの集まり。 これは記号で書くとどういうふうに書くかというと、中括弧を書いて、x1、x2、これは1個のベクトルですね。で、縦棒を書いて、x1 と x2 は実数に属すると。こういう書き方をします。で、こういう書き方は、 演習でやりました<笑>やったけどちょっと怪しいですかね。えっ、ー、と、これでどういう書き方かっていうと、まずこれはその集合の中身ですね。集合の中身を表していてで、それに対してこの中身に登場するものの条件を書いています。で、こういう書き方をよく集合の書き方でします。 で、どういう意味を表すかというと、その、まあ、この x1 と x2 を縦に並べて括弧でくくったものはさっきの定義から平面ベクトルなわけですね。平面ベクトルだと。で、問題は、この x1 とか x2 の値を、値というかものをどっかから、どこから持ってくるかっていう話ですね。でその条件を右側に書いています。で、でこれから読めることは、x1 と x2 は、あの、実数の集合から取ってきなさいと。何でもよろしいと。 だから、すなわち、この x1 と x は、この実数 の, あの全ての値を取るように持ってくるということですね。で、こういう、あの、例えば、その、集合の書き方として、例えばあの、1と2と3という数字からなる集合はこのように書けるわけですけれども、あの、実数全体っていうのは無限個存在しますから、こういう書き方はできませんよね。で、その代わりにどういうふうに書くかっていうと、えっ、ー、と、なんかある一つの数を、 あこういう x の集まりを持ってきなさいと。で、x はどういう条件を満たすかっていうとあの、x はこの実数から持ってきますよと。こういう書き方をすることによって、その弦を全部列挙しなくても、例えば実数全体といったような、無限号の弦からなる集合を書くことができます。で、これもそのような同じように書いたわけですね。そうするとこれ、実数、ここにはそのいろんな実数が入ったこういう平面ベクトルの集まりを考えましょうと。で、結果としてこれが、えっ、ー、と、 なんというかというと、この R、まあ、R2 乗って書いてますけども、これ R2 って呼びます。R2 ってこういうもので表しという記号で表します。ですので、えー、と今後はそのこういう R2 と書かれたら、あ、これは平面ベクトル、実数上の平面ベクトル全体の集合だなとい う, こ う, いうふうにあのこう結びつけて考えてください。 で一応、囲碁をですね、この平面ベクトルの平面を、囲碁を訳すことがあって、単にそのベクトルというふうに呼ぶこともあります。 ということで以上が、えーっと、だいぶ時間がかかりましたけれども、この最初の平面ベクトルの定義ですね。だから最初の導入はなるべく、こう、丁寧に、あのまあ、数学に初めて触れる人でも、なるべく、こう、なんでしょうね、あの あ, あ、なるほどって納得できるように説明はしたいと思いますが、あのまあ、あの皆さんも頑張ってください。まだんだんだんだん加速度 は, はついていくと思います。 でまずその、まあ、我々がこれから考察する世界となるそのベクトルを定義しました。で次に、えー、とベクトルが等しいということを定義します。 えっと、今、この段階ではその2つのベクトルを比較したりということはまだできませんから、まず等しいというルールもこう定義する必要があります。えー、そこで2つのベクトルを用意しましょう。えー、x をまあ x1、x を成分に持つベクトル。それから y を y1、y2 を成分に持つベクトル。で、これを平面ベクトルとしますね。で、このときに、この x と、この2つのベクトル、x と y が等しいというのを、次のやり方で定義をします。 でここでちょっとまた新しい記号が登場したなと気づいた人もいるかもしれませんし、まあ、前も見たことがあるという人もいるかもしれません。えっと、両向き矢印の上に def と書いていますで。これはあのよく数学で使われる記号なんですけれども、この左辺の概念をこの右辺によって定義しますという意味ですね。def というのはこの定義の英語のデフィニションの 文文字3文字を取ったものですですのでこれからその x と y がベクトル x と y が等しいというのをまあこのように定義しますよということで説明をします実際にはどういうふうになるかというとまあ多分皆さんよくご存知だと思いますが成分ごとにこう比較をして そのどの成分も互いに等しければ、まあ、ベクトルとして2つは等しいというふうに言います。で、えー、とここでその気をつけていただきたいのはこのベクトルの定義あの等しいというのを定義するのに、えー、ここで の, そのイコールって記号はその実数が等しいことをこう言ってるわけですね。ですのでここでその実数 の, あの道具を使ってこのベクトルが等しいということを定義しているということに注意。 してくださいあ で,、えー、とでこの時にそ の, そのベクトルの x とベクトルの y を統合で結んで、まあ、x と y が等しいというふうに表します。 いいですか。まあまだ消えませんから大丈夫です。えっ、ー、と次にじゃ あ, まあベクトルがですねそのまあベクトル定義して次に等しいというの定義したら今度はそのまあスカラバイと和と呼ばれるものを定義しましょう。 えー、とまず、えっと、まあ、こういうベクトルを用意しましょう。こういうベクトルを用意します。で、それに対して、この、ある、 C ですねえー、とこう書いたらはその C は実数ですというふうに、こう、すぐピッと判断できるようにしてください。この実数 C を、このベクトルに対して、この実数 C を、スカラーと呼びます。えっ、ー、と、これは、その、ここではその、スカラー っていうのは一般にはそのベクトルの要素になりうるものですね。ああ要素というかすいません、成分とか書いておきましょう、えーと。ベクトルの成分になるものですので、まあ、ベクトルがあったとしたら、まあ、その成分になるような。 ここでは実数のことを実数1個持ってきたらその実数1個のことはスカラーと呼びます。で、えー、とこの2つのこのベクトル x とスカラー c に対して この x の各要素を c 倍したベクトルを考えましょう。まあ、あの、x と、x1 と x2 が実数で、しかも c も実数ならば、c、x1 の c 倍も実数で、x2 の c 倍も実数ですから、そうするとこれもまたベクトルなわけですね。まずそこを押さえましょう。で、これを、x の スカラバイと呼びます、えーとまあ、もしくは実際にこの c の数値を使って c 倍でもいいです。と呼びましてでこれを、まあ、いちいち成分で書くのは面倒ですからこのベクトル x の前に c をあのつけて こういうスカラーバイというふうに表しています。ということで、あまあちょっと見えないですかね。もうちょっとしたらの黒板を上に上げると思いますんで。大丈夫ですかで、えっ、ー、と、特に。 まあ、これも皆さんよく見たことがあると思いますけれどもマイナス1倍ですねマイナス1倍マイナス1倍 X のマイナス1倍はマイナス X というふうに表します。一応まあ 当たり前のようなことですけれども一応あのルールとしてあの定義しておかないと使えないのでルールとして書いておきましょう。 どうですかえー、っと、まだ皆さん大丈夫ですかあの、もうなんか定義が3つ出た段階で嫌なという人もいるかもしれませんけれどもあのー、あとですねノ、ノートもう1ページ分ありますので、頑張りましょう。まあ、僕もこう、この、こういう記号の定義だけであの2ページ書いたらさすがに疲れました。もう少し。 頑張りますでスカラ倍を定義しまして今度はベクトルの和を定義します。まあ、これも大体皆さん大方予想しているとは思いますけれども、まあ、また x1x2 x から成分に持つベクトル x と y1、y2 を成分に持つベクトル y を用意しましょう。に対してこの x と y の和ですね。 を次のように定義しますこれも多分おなじみだと思いますけれどもこう成分ごとに和をとってでこれを新しいベクトルの各成分としますということですね。ですのでここの成分ごとの和は 実数同士の和を使っているということに注意してください。<笑>でそれから、えー、と X にそのマイナス Y を加えるというのを これもよく知ってる記号ですけど、x マイナス y というふうに表しています。<笑>はい、ここまでいいですか、じゃあ続きいきましょう。 えーとですね、今、その教科書でどの辺まで来たかというと、ここまで頑張って、ようやく2ページの上半分ぐらいまで来ました。ベクトルマーまで定義ができました。えっ、ー、と、すごく、こう、のろくて退屈に思えるかもしれませんけれども、まあ、言ってみれば、これはあの数学のデモンストレーションの一つにもなっていまして、数学っていうのが、一応、 土台からですね、どのようにして、こう、組み立てていくのかっていうのを、まあ、ちょっと、この、ベクトルの定義で少し、あの、知ってもらえたらというふうに思います。ですので、あの、もうちょっと、頑張りましょう。で、えっ、ー、と、次にですね、えっ、ー、と、ベクトルの輪の次は、ゼロベクトルの定義があります。 これはまたこれも非常に単純でこのどちらの成分もゼロのベクトルですねこれをゼロベクトルと呼び太文字のゼロで表します。 えー、と黒板とかですねその鉛筆で書くときはまあ0と書いてそのまあどちらか片側にこう一本線を入れることでまあ太文字の0というふうな書き方をします。であのこの後ですねその行列をやるとその0行列というのが出てきてその0行列は太文字の O で書きますがあの太文字の0の0ベクトルとよく似て形が似ていますので。 間違えないように扱ってください。で、えっ、ー、と、実はここでちょっとですね、その教科書のゼロベクトルの定義を見てみますと、この、まあ、これをゼロベクトルと呼ぶと書いてありまして、で、すべてのベクトル x に対して、x マイナス x イコール0であるっていうふうに書いています。で、 ここでちょっと気をつけていただきたいんですが数学ではその何々をこれくらい定義するといった文章以外のものというのはあのその、えー、と当たり前の事実ではありません。ということはその定義からあのそこへ至る証明の手段があるということなんですね。 でえー、と教科書に例えばさらっと x-x は0であるって書いてあってあのふーんってこう多分ほとんどの世界のほとんどの人はそれで読み過ごすんですけれども数学を勉強する際にはきちっとそれがどのようにして成り立つか、えー、先ほど の, そのゲームの手で言うとどういう手で到達できるかということをあの、まあ、理解してほしいと思います。でですので あのここは特にその最初 の, その数学ってこういうふうに勉強しますっていうのを紹介する場面でもありますのですごく当たり前のようなんですけども一応これの証明を書いてみますですのであのこういう当たり前に見える証明っていうのは、えー、あ見えるものがそのどのように証明されるかっていうのをちょっとよく見ておいてくださいちゃんとこれ命題というふうに書きます、まあ、あのこれは 定理と呼ばれるほど、呼べるほど、すごく重要っていうわけではないですけれども、一応まあ、証明できることなので、そういった小さいことには、ちょっと命題というふうに書きます、というふうに表します。すべてのベクトル、まあ、x1,x2 ですね。これに対して えー、x マイナス x は0ベクトルが成り立つ。ということの、まあ多分当たり前だと思 う, 思うでしょう、当たり前だと 思, う思われるんですが、証明を書いてみましょう。えっ、ー、と、証、まあ、明、あこのプルーフ。 はあの証明を英語でで書いたので別に皆さんノートに移すときはあの証明と日本語で書いてもらっても構いません。あのなんで定義とか命題をという見出しを日本語で書くのに証明はプロフト英語で書くのですかという疑問を持つ人もいるかもしれませんがこれは単に僕の趣味ですのであのそれは皆さんの趣味であのノートを移してくださいで。で、その証明なんですけれどもついさっきやりましたベクトルの 和の定義、思い出しましょう。えっ、ー、と、ベクトルの和の定義から、えっ、ー、と、x マイナス x ですね。で、これは、先ほどの和の定義だと、えっ、ー、と、x プラスマイナス x でした。で、えっ、ー、と、 で、これは、スカラー倍の定義をさらに戻って、x プラスマイナス1倍の x。で、ここで初めて、そのベクトルの和の定義に戻って、これ、成分ごとの和になりますね。そうすると、えっ、ー、と、x プラスマイ、あ、x1 か、x1 プラスマイナス 1倍の x1 と x2 プラスマイナス1倍の x2 とこうなりますここまでいいですか成分をつるまにあったさあここからはどうやって0になることが言えますかっていうことなんですねあ見えますかちょっと見えにくい えっ、ー、と、じゃあちょっと、と、こうですね、えー。ここまで来ました。で、ここからどうやってこうゼロになることを言いますかってことなんですけれども、あ、すいません、ちょっとカメラ上げていただけますか。はい、どうもありがとうございます。で、えっ、ー、と、実は、ここからは、その、実数の性質を使うんですね。で、実数の性質では、 あのー、じゃあ、こ, こ x1 プラスマイナ -1 倍の x1 は x になりますかって書いたら、もう当たり前で0ですよね。で、x1、x2 プラスマイナ -1 倍の x2 も0になるわけですね。当たり前ですよね。で、ここでやっとその実数の当たり前の性質を使うことができて、これで 0,0 というふうになるわけです。でそこで初めて、この結果が0ベクトルになりますよというふうに証明できます。 ということで、まあ、すごくそのこうまあ多分皆さん見ると当たり前のように思えることなんですけれどもそのベクトルの世界では当たり前ではないのでこうやってちゃんと定義に戻ってあのこうなることをまあ証明するというのが、まあ、数学の議論の進め方です。でえっ、ー、と まあね、これがその皆さんの好みに合ってるかどうかっていうのは、ままあ、皆さんそれぞれ人それぞれだと思うんですけれども、えーとまあ、少なくともその多分こういうです、ね、数学の枠組みをあの皆さんが勉強する機会というのは、えー、とこれが多分皆さんの人生において最後かもしれませんからあの、まあ、あのちょっと嫌だなという人もですねあの、まあ、人生最後の 思, 思い出と思ってですね 少しお付き合いいただければというふうに思います。はい。で、一応、このようにして、まああの、こういった簡単な命題もきちっと数学の議論をして証明することができるという話ですね。はい、で、えーと、さらにまたあのいくつか。 大事な概念をなら、まあ、習うんですがその前に、えー、と基本ベクトルという言葉が出てきているのでやりましょう。えーとまあ、もしかするとすでにこれ知っている人もいるかもしれませんけれども、えー、と E の 1 e の1を、まあ、1,0 と。それから、まあ、E の2を、まあ、0,1 と。で、ここでも出てきましたが、あのーそう、今までやってきましたように、そのベクトルというのを大体太文字で表します。ですので E もこの左側にこう線縦線を引っ張ってこう太文字っぽく書いておきますで。これら、例えばこの E1 と E2 のことをまあ基本ベクトルと言います。 まあ、これはまあそういう名前を付けたというだけで特にえと問題はないですね。それでその次にですね比較的今までよりもちょっと重要な概念としてあの線形結合という言葉が出てきます。 A の1から A の R っていうその平面ベクトルをある R 個用意します。それから この実数ですね。C1 から CR っていうのは、まあ、スカラー、すなわち実数で R 個用意します。の時、この時、あるベクトルを作るんですけれども、 A1 の C1 倍、A2 の C2 倍以下同様にして、AR の CR 倍の和を取ります。で、このベクトルを、えっ、ー、と、ベクトル A1 から AR の線形結合を または一次結合といいます。 えっと、ここでですね、そのあの線形とか一時っていうのはどういう言葉の意味かっていうのは多分知ってる人っていますはい。うんとまあ、もしかしたら知ってる人いるかもしれませんけれども、えっとまあ、よく数学ではその線形とか非線形っていう言葉が出てきて使われるんですがあのこの場合ですとこ の, このベクトルですね。あの大体 数学ですとこの例えばここで出てくるベクトルですとかそれから、えー、とまあ多項式だと xyz とかっていう変数がですねその一次式かあるいは一次式でないかっていうので区別することがよくあります一次式の時にはよく線形という呼び方をしてそれ以外の場合二次とか三次とかのこうものが入ってくると非線形と呼ばれる場合がありますで、えー、とこののベクトルの場合は今 そ, のそもそもこの A1、AH、から AR の2乗とか3乗とかっていう概念がありませんからもうこれ A1、AH、とか AR のに関してはそのものですね一時のものしか出てきませんですので、まあ、こういったものをこうつなぎ合わせたということでその、まあ、これらそのものをつなぎ合わせたということで、まあ、線形結合もしくは一時結合というふうに呼ばれていますでえっ、ー、と まあ、でここでその問題 1.1 っていうのがあって、まあ、あの平面ベクトルの A1、A2、S2 の線形結合をまあ求めなさいというあの問題が、えー、とあります。で、あのちょっとこれすみませんが時間の都合で、えー、とこの問題のこ こ, ここで解くのは割愛させていただきます。一応講義ノートにはあの僕はちゃんと解いて載せましたのであの後で 気, 気になる人とかわからない人はそこで見てください。 あと、あの、演習の授業でも扱うと思いますので、そこで復習してもらいたいと思います。それでですね、うんと、教科書の2ページの、その、えっ、ー、と、下半分を読んでいますと、その、すべての平面ベクトル x、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、教科書の2ページの下から3行目ですね、 上記のことから全ての平面ベクトル、X、は基本ベクトル E1E2 の線形結合として表せることがわかるってありますけれども一応あのこれちゃんと一応一通り命題の形であの証明して今日は終わりにしたいと思います。 えー、ともし途中でチャイムが鳴ったらあのまたあの次回ですねこの辺からやりたいと思いますけれどもチャイムが鳴るまでやってみましょう。えっと命題としては2の平面ベクトル X は X1、x を成分として持っていますが これは基本ベクトル E1、E2 の線形結合で表すことができる。 というものを、命題をこれから、えっと、示しましょう。で、えっと、この証明、こういう証明をせよと言われたときに、その、どういうふうに考えればいいかってことなんですけれども、ちょっとこのポイントを、こちらの方に書いておきますと、その、まあ、E1 と、それから E2 の 線形結合っていうのはどういうふうに表すかっていう と,、えーとまあ、C1 E1 の C1 倍とそれから E2 の C2 倍の和ですよね。C1 と C2 はスカラーなんですけれども、えーとまあ、こういうふうに表せると。そうするとこれを一応成分で書くと C1×10 プラス c 2ゼ0 1になりますね。で、えー、ということで、その、まあ、x1、x2 っていうのは与えられたベクトルなんですが、x1、x2 が、この、c1、ゼ0の c1 倍プラス、まあ、0,1 の c2 倍に等しいと、こういう関係を満たす、 この実数 C1、C2 を、の値ですね、の、もしくはその値を、まあ、決めればよいと。だから、こういうのが、この証明のアイディアになります。ですので、線形結合の定義を考えて、で、これが、その、 与えられたベクトル x1、x2 に等しくなるようなこの係数が決められればよいということになるわけですね。一応それに従ってその証明を書いてみます。で、こちらはその証明の背後にあるアイディアで、右側に今書いてあるんですね。で、これから書くものが証明の本文です。ので、区別してください。そうと、x っていうのは x1、x2 なんですけれども、 これは実は次の2つのベクトルの和に分けて書くことができます。x1,0 プラス 0x2 の和になると。で、でこれ実は、えっと、1,0 の x1 倍プラス、えっと、0,1 の x2 倍になりまして、えっと、実はこれは、うーんと、e1 の 倍倍プラス、e2、の x 倍になりますさあこれを見ますと実はこの右辺はあ 左, 辺左辺は x だったんだけど右辺は e1 プラス e2 の線形結合になってますよね。ということでこの形ができたのでこの x っていうのは e1 と e2 の線形結合で表すことができたと言えるわけです。 をより X を E1 変形結合であごめんなさい表すことができるとよしはい。 えー、ということでですね、一応、あのー、ここまでですね、その、2位の平面ベクトルが基本ベクトルの線形結合で表すことができるということで、だいたい教科書では2ページまで、えっ、ー、と、きました。まあ、2ページまでしか行きませんでしたけれども、まあ、あのー、こういう調子でしばらくの間、続けていきたいと思います。えっ、ー、と、ここまで何か質問ありますか<笑> まあ、もし、この後質問がありましたら、あの、この授業の後でもいいですので、えっと、聞きに来てください。それでは今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。